急に帰ってくること思った本当。うん。あ<笑>うん、なんで毎回休憩させるの。<音楽>さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。はい。 今回はですねショウちゃんにサプライズを仕掛けたいと思います実はですね僕はあの仕事の関係でちょっと2日間ほど出張に行ってたんですけれども本当は2日目夜遅くに帰る 予定だったんですけれども急遽朝1の電車で帰ってくることになりましたでしょうちゃんはですねまだ夜まで仕事で帰ってこないって思ってるんですけれども家に帰ってきたらまだ爆睡してたので急遽このカメラを撮ってですね撮影をしています今回のサプライズはいないと思ってた僕が朝急に家にいたらどうなるかちょっとやっていきたいと思います今回はドッキリが続いているので。 ドッキリではなくて、サプライズなのでそこは、よろしくお願いします終了起こしてみたいと思いますサプライズしおちゃんしおちゃん ちょいちゃんんににおはようううるる急急帰帰っってくここととたねれうん。 なんで毎回キュンキュンさせるのトキュンキュンすんのやってきましたおかりいや本当はさ、今日の夜帰る予定だったカうんうん、うん、いやもう、こっちのなんていうの仕事ができて、うんうん、もう朝一で帰るってなことになったカあーそかそか、うんうん、お疲れ様でしたはい 嬉ししかかっったたよい、うんいいししてたたんじゃなびっくりしたした、うん、ってさしていいよ。うん<笑> お疲れ様です。うん。でもよかった。なんか早く帰ってこれたから。うん、めっちゃ汗かいてる。汗かいてるね。可<笑>愛い、ね。うん。俺、うんうん、も一緒に寝たいけど。うん。早くシャワービチでおいでよ。うん。 どうしようかな、うん、でもその前に翔、うん、ちゃんにお知らせしないといけないことがあるんだよね。は、うん、<笑><笑>もう慣れました。<笑>今回はね<笑>サプライズだから。 ーサプライズ、うんえー、嬉しいよ、ね、<笑><笑>うんうんはいというわけで、はい、今回の動画なんですけれどもど、うん、はい大丈夫大丈夫<笑>出張に、うん、まあ行ってて、うん、夜に帰ってくるって、うんはい なってたのに、うん、まあ朝帰れることになっていないと思ってた彼氏が急に朝いたらへ、うん、えー、嬉しいっていうサプライズ<笑>ドッキリじゃないサプライズ<笑>嬉しかったですやってみました嬉しいありがとうじゃあもともとね置いてあるからねあ電源入れるだけで、うん、はいというわけで今回の動画はここまでにしたいと思いますこういうサプライズをしてもらいたいという方は、えー、高評価のボタンとうん お腹すいたなーって人はチャンネル登録を<笑><笑>お願いします。ます<笑>インスタ、ツイッター、ティックトックもお 願, お願いします。ではまたー。お腹すいたお腹すいた。腹<笑>